はい、八つサの唐辛子ちぎりも1つの幹より八つの房をつけるところから八つサと名付けられました鷹の爪の純物の辛いところこちら一味唐辛子になります、うん、続いて入りますのはね紀州を有りた和歌山県特産品でありますこれオミカンの皮を丁寧に陰干しした上で粉末にしたもの中国4000年の歴史からはこれ漢方薬の陳皮です また日本でもね、風のお薬、喉のお薬、胃のお薬として非常に重宝しております、この医薬品であります、このおみかんの皮が入りまして、続きましては磯の香りです、風味のいい青のり、ミネラルたっぷり、老化防止や肺がんに予防になるところ、こちら東京は江戸、大森の名産であります、この青のり、青のりに続きましてはね、色は黒いが味見やシャンス、あれが上高いが岩山椒、山椒3年目の釣と。 これ、歌に歌われております。東海道からは、朝倉山の本山城。また、金ごま、銀ごま、白ごま、黒ごま。数あるごまの種類の中から、埼玉県は武州。川越の特産品であります。これ、白ごまのすりごま。血液の循環を促して、脳卒中や動脈硬化、心臓病の予防を行います。また、胃では消化を助けます。脂肪分たっぷりの食物のバター。これ、ごまが入ったところで、続きましてはね。 見た目はいささか硬そうなんですが噛んで香ばしいところいい匂い栃木県野州、うん、は日光の名産これ朝の実です噛んで香ばしいだけではありません、うん、心臓のお薬また人間の嫌な体臭やお口の匂いこれらは消し止めてくれるというこの朝の実が入ったところでてて最後はね生の唐辛子これ焼いたものです生の唐辛子焼くことによって香ばしくなりますまた辛さにより一層深みなくなっわりますこちら信州は長野県です善光寺さん門前の八幡屋さんで有名なこの焙煎唐辛子 こちらが入りまして7種類7色ののようにね各種の名産品特産品あのものに集められまして誕生いたしましたのは三代将軍家光公のご時世であります寛永2年であります寛永2年と言いいますと西暦で言いますと1625年今年から数えますと392年前約400年前にこれ誕生いたしましたこの七色七味唐辛子その後大は下りまして明治大正昭和平 まで秘伝の調合伝統の香りただいまね各地の名産品特産品お客様の目の前で十二分に混ぜて出来上がったお品物こちら秘伝の中柄となっておりますすごい、うん、素晴らし い, ららしいこちらもね秘伝の中柄山盛り一杯富士山のように持ったところでこれ1000円でのご奉仕 これにいっいおまけが入りますこれ旦那さんの気持ちがあのサービスこれ奥様の物ですねこれ可愛 い, いワンちゃんの物入れときましょうこれ山もいっぱい最初の代わりこわりでよいしょはいどグーミー豊かなこれ中辛です朝晩のお身を付けから鍋物また煮物の焼肉煮魚、焼き魚おうどんそばにおしんことくねサ ン, ドサンドの食卓のお供に何にかけていただいても大変おいしく召し上がっていただきます七色は各地の名産物グー豊かなところねこれぜひ 召し上がってみてください。需要薬用となっております。七色は各地の名産品特産品取り揃えまして、お客様の目の前で。完全調合、自家製造、直売中であります。毎度ありがとうございます。またこ準備お願いします。畑がきれい工場、いつも頑張るね。毎度ありがとうございます。毎度ありがとうございます。また遊びに来てください。毎、は、度、い、ありがとうございます。じゃあ一万円ね、お預かりしちゃいますね。 はい。